前回は悪魔崇拝と音楽の結びつきについてでしたが今回は魔術師はドラッグを使うのかについてお話したいと思いますまず基本的には使わないというのが定説かと思います魔術師は自分の意志で無意識をコントロールするということに価値を感じているので薬に頼るというのは自身でコントロールできているとは言えないのではないかという思いがありますただ一方でメキシコのシャーマンなどは 昔からキノコを使って幻覚を見て儀式を行っていたので地域性の差の方が大きいと言えますメキシコのシャーマンのように長い歴史があるケースですと適切な使用量というのが歴史の中で蓄積されていくものなのですがドラッグや魔術はオカルトとして片付けられてしまう現代では正しい使用方法を調べることが難しく扱うのは難しいと感じます今回回はここまで。次回もお楽しみに。